どうも。ロマンです。本日二本目。 のレンジ相場全然負けてるのですが、トレード再開していきます。 横横なのでどっちにも動きそうで怖いです。 なかなか動かないですね。わら。 わらわらなさそうわら。笑 騙しが多いのでプラスのところで理覚しながらトレードしていきます Thank、you Thank、you you <laughs> Thank you. 動かないですね。わら。 調整かなこんばんは。明日動くみたいですよ。土屋さんこんばんは。 は横横ぽいですね。騙し多くて困ってます。わら。上がりそうで上がらない。 かなり利益出そう。下がりそうで下がらない。わら。多いですね。ロング目線の方が安全そうですね。 リップルって今マイクラなんですか リップル明日全国で総上げみたいですがどうですかね 37円です安いですよしょ37円ですか結構乱高化したんですね 50円ぐらいのイメージしてました僕22円ぐらいの時損切りしました。 みたい昨日あげったのは。 まで上がって今は下がってますしょう70円売らずに持ってたら良かったです 明日上がるので少し持つのもいいですよ。調整えぐいので、わらわら。 n e なら安心ですよ n e が地方放置しています笑。 いしか持ってないのでロビンフットが1400円まで上げるとか本当かどうかはわかりませんが知れてますが。 ネム少しずつ上がってますね1400円祭りですね 1200円で売ろうと思ってますしょう1200円いくと爆撃ですね。 結構な利益ですコロナ不況吹き飛ばしてください。 ちゃいそうなので明日チャート張り付きですね、わら。調整今日ずっとかもですね、わらわら。 まず退屈ですそれでも負けてるのですが騙し引っかかりとかしてしまいました。 ところから買ってるので負けないですわらわら ですかわらわら調べないとあかんですよ。 ピングなのでちっちゃい山に全集中です。わら。 売らずに放置しますわらわらビット現物ハガチホが最強ですね でなさそうですね。強ょはわらきょしいです。大負けもなさそうですが。 全然稼げないです。わら。損しそうです。 出待つと帰ってきますわらクソポジションでもわら プラテンで細かく理くしていますわらコツコツ。 は無理です今日楽しくない相場なので無理しない方が 思います無理に入ってもいいことない日です。 上げすすると睨んでます僕、無駄に夜中とかしてしまった分をコツコツ取り返して遊んでます。笑 お祭りですね後輩も受けすぎて仕事来なくなりましたわらわらわらわら させましょわらですねビットの調整も間もなく終わるので。 げすぎてやばいみたいですわらわらおおすごい後輩ですね 利用して税金対策することをお勧めします笑 言ってますよ後輩ちゃん賢いですね。 アンドエイできますしですね飲みは誘われてますがわらわら私が勝てばいけるんですがね わらわら土屋さん明日爆撃期待しています いいみたいですよ金持ちが言ってました 不動産投資ですね。放置で稼げそうですね。取れたら行きます。初心者なので私は、情報だけ見つけてくるんですよ。わらわら。 無理よく大切です。 体がおかしいんですよ。 胸のところの振動が1週間前からですよくわかりません。 筋肉痛とかですかね 筋肉痛とはまた違うんですよね。心臓近いので怖いですね。 1000円買ったら1万円当たったり後輩が儲けるようになったりスクラッチおめでとうございます10倍ですね 周りの変化もすごいですありがとうございます 稼げるのも嬉しいことですよ。流れ星始めてみたり、いろいろです。流れ星 ね <laughs> ですね。職場の人が英語喋れるようになったりと、今年の変化がすごすぎて。<音楽>お<音楽>皆さん成長素晴らしい。 ことに挑戦して結果出してるのいいですね。 Thank、you you you <laughs> Thank、you スタート動かなすぎて疲れるだけなので今日はこの辺にします日時損益マイナス2587円ご視聴ありがとうございました また見てください。チャンネル登録お願いいたします。それでは。